分かってパチパチ3。チャンネル版。ハローにんにんメグメグだよ。今日は21日の投票日に向けてのレッスン、山田太郎に投票したい人の三大疑問についてう、山田太郎さんは全国比例で出馬しています。全国誰でも投票できます。参議院の全国比例は個人名で投票することができます。 名で山田さんの票にはなりませんので全国比例の2枚目の投票用紙には「山田太郎」と個人名で書いてくださいよ。比例代表はポスターはありません投票所のボックスの前の候補者一覧でも名前を探すのが大変ですでも安心して2枚目の投票用紙には「山田太郎」と書いてくださいよ。元俳優の方と山田太郎さんは違います覚え方は30代までは山田太郎物語。 40代50代はドカベン60代以降は「新聞太郎」で思い出してください是非皆さんの投票をよろしくお願いいたしますいかがでしたでしょうか見てくれてありがとうございます是非この動画がいいと思っていただけましたら高評価とチャンネル登録をよろしくお願いいたしますもっと山田さんの制作が知りたい という殿方姫君 YouTube チャンネル内で特集を配信中選挙期間中は秋葉原事務所で公開生放送もしてるよ是非お立ち寄りください